すごい勾配と道路幅です。ここら辺毎日走ってるだけで、東京で即日ルーレット属できそう。うわ、いきなり試されますねー。カーブの直前直後に路中する人、ノープロテクターでユタボンをバイクに乗らせた奴のように、神経がわからない。ここでまさかのランドクルーザー登場ですよ。プラドとはいえ、よくこんな地域で運用しようと思いますね。ここもまたひどい高低差の直角カーブだ。実物は映像で見るより何倍もきついです。 正直、価格が広すぎるのではと思います。道路幅の狭さと高低差。小屋による期待上の道だな。しかも歩行者多いし、多分地元の人は飛ばすし、悪魔みたいな道ですな。今のカローラもすりかけてたろ。小屋ここに住むならローダウン無理だな。道路が平面じゃなくて、日本海のように全ての方向と角度でうねってるんですよね。見た目だけだと思っていた市街地向けオシャレコンパクト SUV も、こういう地域ならバカにならない。雪が積もった時最悪だよな。再発進も、下り坂での減速も不安だ。 雪道での原則って基本的にサイレントパトカー車重が全てですからねそれにしてもトリッキーな道だ86来たよこんな坂道でマニュアルだったらクラッチすり減りまくりそうここで右折少し下っていきますこういう下り坂って実は自転車が一番速かったりするんですよね人の命なんか気にせず飛ばし放題だからな制動力そんなこと考えながら自転車乗ってるやつがいるかよこの駅前で左折 ここから先、高々3キロですが、地獄のような道になります。いきなりバスが出てきて、内輪差で大きく進路が塞がれるスタートだな。幸先悪いぜ。道路幅そのものも狭いんだけど、何より歩道がないんだよね。路面に白線引いてるだけ。あと電柱が邪魔。私は慣れてるからいいけど、普通の感覚なら右にハンドル切って離れたい。それをやるにはオレンジ線をカットする必要があるよな。ちょっと待って、左の赤い松田の人、どうやってあのマスに入れた日本の道路は狭い。 よくそこに止めたなハウスは、全国津々浦々、みんなの家の近くにもあるはずだ。ああ、ゴミ収集車が右折していっちゃう。こういう道で後ろから詰められてる感じになると、遅い車が前にいた方が楽なのに、人を引くかおられるか選べ。 うちの投稿主は基本ベースアップか譲ることを選ぶがな。また歩行者が来ましたが、なんであなた、電柱を車道側に避けるのよ。どう考えても危ないでしょ。怖くないの正面のエルグランドとのすれ違い。動画で見たら余裕ですが、実際はギリギリです。ミラーぶつかるんじゃないかと思う。うむ、こういう場面に遭遇するたび、プリウスの横幅の小ささに助けられる。すれ違いにおいて軽自動車に勝る車種はいないが、高速域での運動性能との両立を求めると、横幅 1.8 以下の普通車が、一番バ ランスがいいバイク最強説。 こういう道なら 50cc でも全開にすればついていけるだろうしそんな具合に油断のできないどんなものより怖い道を進む深夜の中央道を 140km 以上で流す方がこの道を走るより何十倍も安心安全だよちょっと拡大して相対的に速く走っているように見えるようにしてみた道路脇の景色を映すことの方が多いからどっちで撮影するべきかは悩むなちょっと待って奥にアーケード街みたいなの見えるんだけどあそこを突っきれって言われてるんだけど見間違いじゃないねこれしかも時点 電車や路中や歩行者がびっしり見えるんだけど、これ積みだろ、マジで人引きそうでドキドキしてきたんだけど、それくらいの方がネタになるし、意を決して入ってみましょう。20キロ制限ってなんだよ、人生で初めて見たよ。ちなみに撮影時刻は6時半頃はそういえばここ、大阪だったんですわ。 東大阪、文句の一つくらい言いたくなるかもしれないが、原付で慎重に信号無視していく方が、普通車で走るより安全でローリスクなんだよな。今6時半、通行止めは7時から、この時間帯は普通に入れるからね。 画質が悪くて見えづらいが、奥からトラックが来たな、素直に待つのが吉だぜ。途中で狭くなって、対向車と歩行者が普通にいる中での自転車、これは辛いですわ。やりたくないんだけど、徐行で近づいていって気づいてもらって、向こうが自然に避けてくれるようなやり方で、抜けていくほかない。どうすんだよこれ、両脇に自転車って厳しいぞ。目の前に飛び出して来られてもギリギリ接触しない位置で。 一呼吸だけ耐えてから抜かせていただきましょうまた対向車来ちゃったけど人混みを抜けてから左に寄るしかないですな当たりやし放題だろこの道ヤクザが荒稼ぎしてそうこのスピードなら正動距離実質ゼロだから人の飛び出しに対応できるだけの集中力を切らさないようにしないと殺人ですな踏切内でのすれ違い点石に当たるギリギリまで左に寄れば余裕守れば守るほど損するよ一時停止 ちょっと走って行ったら、なんか警察の人がいたんですよね。ここを飛ばす殺人者に、ミラーで撃たれたんでしょうか。シャレになんねえよ。今はやる側だからな。ひえ、左にもおった。 おじいちゃん、歩道の方が広いし安全なのに、なんで車道に出てくるんだよ。路面の白線が右側に湾曲してるけど、これ守ってたらすれ違い無理だろ。赤信号の時間次第じゃ発進とスローおじいちゃん襲来がかぶるので、右側にスペース残さなきゃ詰まる。スローおじいちゃん襲来。左に人一人分のスペースしか残さなかったから、これは動けませんわ。後ろの車の人ごめん。こういう道でペアレディゼットとか、よくやるよな。絶対視認性劣悪でつらいだろ。 対向車のスクーターさんを待たせることになるので、手早く抜けてしまいます。 ああもう右側に路中しちゃって誰も気にしないけど一応法律上は NG だから気をつけてくれよ原付きのすれ違いの安定感車で仕事に行ってた人が電動原付きに乗り換えてここを走る未来があるならそれは今よりいいだろう右からハイエースが登ってきて左側の縁石スれスれをなぞるラインに乗らざるを得なくなるバンに追いついてしまいましたね安全のために LED 全焼灯を全開にしていましたが煽ってる感が出たら嫌なので切っておこうかな深夜の山間部の国道もそうだが こうやって車列の中に入れると安心感が違うな。マジ俺たちは部外車なんだ。この地域のノリがあるな。待って待って左タイヤがガタガタの側溝に乗り上げちまう。あんまり踏むのも嫌なので、高橋亮介みたいに向こう側まで渡ることにしました。おっと、ここから先、少し道路幅が広くなるようだな。左の白線も停止線も目安。道路状況を見ながら、カットしまくらないと安全に走れない。後ろには軽自動車がいる。 物理的な車体サイズゆえ、そこそこ飛ばさないと詰まらせてしまう。ベタ踏みできる 660cc の方が、でかいだけの普通車より何倍も速く走れる。ある程度限界はあるけど、あ。ごめんね、さすがに止まれないので普通に黄色信号突っ切りますね。年単位で運転してるとさすがになれるような。黄色信号で迷うこともなくなる。 左の人が前に倒れてきただけで人身事故ですからね、油断なりませんよ。まあこんなスピードでぶつかったところで、当たりどころさえ良ければ、引くというか接触で済むがな。飛ばしてる場合と比べて、ただの転倒と同レベルのダメージで済むでしょうな 事故った後の対人ダメージまで考えてペースを作る相手も軽傷ならちゃんと事故処理して保険会社を頼ればお互いひどい結果にはならないぜさっきからずっと完全に人を引く前提で運転してるんだよな果てしなく危なくて死に近い道だけどこの空間の全ての人がその危険を最低限共有してる感覚どこよりも危ないけど当たらない程度にみんなで避け合ってなぜか無事故で帰れるのはそういうところがあるのかもしれない日本車はドイツ車と比べて運動性能が低いと言われるが日本の道 は狭いし特に歩行者に近いからな運転が熟練しているとは言えない一般人でも安全で乗りやすくそこそこエコに走れる子が他その究極形が軽自動車というわけだな待って待って今の黄色信号かなり危うい判定だったんだけど後ろの形が近かったから警戒したかな結構なスピードで迫ってくる対向車左の白線の向こうには速攻 普通にすれ違ってたけど見返しても怖いわこれこの手の狭い道って大型のダンプカーがはみ出しながら走ってくることがよくあるんだあと前後に長いバスがカーブで飛び出してきたりするもちろんこういう出っ張った電柱もオレンジラインをはみ出して避けなきゃいけないそういう状況に瞬間的に対応することが日本の行動を走るということなんですね怖いと思ったら徐行すればいいだけなんだけどほとんどの一般人が日常的にそんな道を運転するとか冷静に考えて狂気ですわ 気をつけろ、また自転車の追い越しだぞ。一気に抜いちゃいましょう。対向車への余裕はほぼないな。アクセルを踏んで戻るという、人間の感覚的にはやりづらいことをやっていくんだ。人身事故の大半は時速40キロ以下で起きる。よくわかっただろ。深夜の高速道路を140以上で走る方が、よっぽど安全だし気が楽なんだ。そんな速度域で潜れない安定性を取りに行くか、狭い道や駐車場で光る利便性を取りに行くか、いくらまでなら車に払えるか。とりあえず抜けました。 気も冷やしました。過去一番緊張したし怖かった。ちょくちょく危なかった気もするけど、抑えるところさえ抑えれば、再助行に頼らずとも安全に走れるんですね。さてここで左折かよ。前後長が長いプリウスにはギリギリだな。このまま車は一車線幅の山登りアタックへ。次の動画をお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。